ナ ン, ディキャップナンバー3ですおいしょー素晴らしいはいしょはいオッケーちょっと左すぎたえー、っと5番ホール パフォー4長いパフォー4、四百十五ヤード、残り百九十ヤードです。え五、ー、番ウッドで打ちたいと思います。おお、ナイスキック。グリーンの右サイドです。えー、え、萌香選手残り百八十四ヤード、合流です。 グリーン右から攻めてくださいちょっとダフったあまあ距離はいってるいつものようにフェードがかからずでしたでもピンハイにナイソンあ大き い, 大き い, 大, きい大きいです もっと手前じゃなきゃダメだったの。これは右に外したら難しい台でした。モエカ選手バーディーパッドです。下りのスライスライン。イ今日はスピーグリーンスピード遅くて打ち切れません。オッケー。ナイスパー。はい。スパイス。 読み切れない、えー、パー3です今日はピンが奥、えー、グリーンは左から右に傾斜しているのでピンの左側から160ヤードぐらい攻めていってくださいナイスじゃん珍しくフック系だったけどおーナイスショー はい、しょうちょちっと 左, 左すぎあ先届出 て, て, いい、まあいい okay、てプレッシャーをかけたいと思います。 ちょっと引っ掛けた。森川選手、バーディーチャンス。昨日の特訓の成果、出るか。引っ掛けてる。いやー、出してきたよね。引っ掛けてる、今。はい、ええー、四百十五ヤード、長いパー四です。左がずっと行け。 うんちょっと右サイドだけど問題なしナイスここはいつも逃げてらんだ木の右の方行っちゃうんだよね怖がらずに真っすぐと OKOK6 番ホールだっけうん77か、えー、残り196ヤード5番ウッド これは水があるんで右から攻めたいと思います。ミディセクション。キックしたけど大丈夫そうじゃないかな。案内ち選手172ヤード残ってます。超やげ超やがってる。えー、クラブ。6番ユーティリテ ィ, ーテ ィ, リティ172。 おーナイスナイスナイスオンナイスショットカート道に跳ねて o になってしまいました無ダメですおーちょっと早いオッケー オッケー、ナイスパーありがとうございますおおナイスパワ ー, ー, ー,、えー、ー, ー, ーフォー八番ホール三百三十五ヤードパワーフォー短めのパワーフォーです真ん中よりちょい右で うん、いしょー。六十って書いてある。三百六十でした。OK、ナイスドローで帰ってきてますフェアウェイ。はい、フェアウェイです、えー。残り百四十五ヤード、七番アイアンで。本当の正解と思います。逃げてるね。 いい感 じ, いい感じ動いてる か, てるかオッケー右端に乗ったはい。第2打目残り125ヤード9番アイアンちょい上げてますおフェードでいい感じおナイスオンいい感じナイスオ ン, ンモエカ選手バーディーパッド 下りのスライスラインだと思います8番ホールですああやっぱりスネーキーだったのねわー微妙なパターンを残しました ナイスナイスパー九、えー、番ホールパー5です、えー、っとよっぽど引っ掛けない限り1段目水は関係ありませんま、えー、っすぐフェアウェイの真ん中狙って打ってください ナイッシャフェードがかかっていい感じナイッシャー、okay. えー、ちょっとちなみにこのパー5、私はモイガ選手の当た り, 当たりが悪かったんでオーバードライブしました記念にとっておきます ここからずっと左が池です。お左に行ったけど、まあ、フェアウェイ、左フェアウェイ、問題なし。よいしょ。はい。じゃあ、パー五第2打目。頑張ります。水怖いので、右目をつきます。あ、うん、臨時すぎじゃう。 ちょっと右に行きました、okay. 131ヤード9番アイアン上げてます<笑>ちょっと左に引っ掛け気味だけどグリーンに乗って<笑>、えー、右に行きました内イス<笑>ちょっとショート ちょっと前は開けてて問題ないんですけどピンが見えない状況い、えー、いいちょっと左に行きまし た, いた あ, ーいいかあーちょっと ちょっとだけオーバーバーディパット。 おーナイスバーディーナイスバーディーおめでとうございますナイスバーディー。<笑>